明けましておめでとうということで、新年のご挨拶です。イエーイ、ミングラーバー、ー違う、えー、サワディーカー、ミキズアートのミッキーです。新年明けましておめでとうございます。ということで、えー、2017年は本当にいろいろやったね。展示会も東京と沖縄でやりましたし、あとまあ。 マからまた移動して、まあ、バンコクにいるしまあでも2017年もすごい良かったなと思います2018年はまた新しい場所でもっとアートな活動ができるようななんかことができたらいいなと思います2018年もいい年にしたいと思いますイエーイということで1月に、えー、1月もう1月だ間違った8日に沖縄に一度帰りますイエーイ とということで、それからはまたどこの国で何をしようかとかいろいろ考えながら、まあ、日本でも何をしようかと考えながら、えっとはい、次のなんか新しいこと挑戦したいと思いますであ今後の夢はミッキーザート世界の壁にミッキーザートが来たいと思いますということでそのために何か動こうと思います とりあえず壁描いていいよっていう人いればメッセージください。<笑>はい、ということで、今後もまたちょこちょこ動画出したいと思います。ということで、スタッターじゃないね、バー<笑>